秀夫君が中学高校生の時に作った詩の数々ですが、ねね、それに父の私が作曲をしておりますがどうでしょうかこの詩の感想はいかがでしょうか